企業家としてのマインドセットみたいな話をさせていただいたんですけれども、えっと、では皆さん、えっと、ここからです、ね、コンテンツ入っていこうかなと思っていますので、ちょっと今スライド準備してますので、お待ちください。<笑>で今からです、ね、新規集客の話について話をしていこうと思っているんですね。まあ、なので、いろいろさっきのいろいろ気持ち的な部分で、まあ、マインドセットだったり、志が高かったとしても、 で私の考え方ですけど、はっきり言って頭を頭使って、戦略がなかったら勝てないんですよね。気持ちだけ入ってても。いやすごい大事なところだと思ってるんですね。で結局、だからいろんな志高い方とかね、さっきもいろいろお話いただいた方いらっしゃいますけど、けど結局実力なかったら勝てないんですよ、この世界ってで。何で判断されるのかって言ったら数字なんですよ。数字。でなおかつ、何が得るのかって言ったらお金ですね。 金なかったら何もできひんし、でそれで売り上げ出さんかったら何にもなれへんし、なおかつ評価の軸は何なのって言ったら数字なんですね。うん、好き嫌いとかいろんなこういうね、あのー、感情的な話とかっていうので、あこの人いいなとかどうかなっていうのはあるけど、けどやっぱり私たちがこれからやっていきたいものって何なのかって言ったら、お商売なんで、飽きないなんで、やっぱそれなりにやっぱり数字をし残しつつあの進んでいく。でそして その皆さんのやりたいこととか、何とか形にしたいというビジョンがあると思うんですよね。でそういうものは、あの立てた売り上げをそういうふうな形でどんど ん, ど ん, どん転換させていくというやり方で私たち進んでいくんですよ。だから一番最初は、今から新規集客の話しますけれども、絶対にスキルですよ。皆さんが投資しないといけないのって。スキルね。だから、だいたい藤井塾とみたいな感じでチラシどうやって作るのとか、ホームページどうやって作るのとか、 広告をどうやって運用するのとかっていう、そういうスキルがなかったら、はっきり言って、私が冒頭話したことなんて、ただの綺れ事ですからね<笑>私で。私はそういうのすごく嫌いで、あのさっき岩崎彌太郎の話もありましたけど、彼はいろんな志があって努力しまくってて、スキルを身につけるための投資をしてもらったんですね、問屋からで。そこですごい有名な、そういうね、当時、幕末の時代に、 いわゆるそういうふうなお金稼ぎとか会社の作り方っていうところをめちゃ勉強できたんですよ。で、それをちゃんと自分の実力になれるようにちゃんと自分で努力したんですね。で、自分の技として得たんです。これはだから皆さんで言うところの大腰筋の治療テクニックとかあるでしょ緩め方とか触手の仕方とかあれと一緒で患者さん治 し, たらよくしてあげたいなと思ってたとしても大腰筋触手できなくて緩める感覚わからなかったらよく治らないんですよ。あなたはよくしてあげたい。 なんとかしたいと思ってるんだっていうだけで、患者からしたら、言う嬉しいけど、腰痛いままいけどな、みたいな、ダメなんですよ。でそこからそういうふうな気持ちとかがあるのを、ちゃんと唾液を触れて直進して、緩めていった緩めていって、じゃあ、これでいるんだと思うか、どうですかあ先生の言うとおり、腰楽になった、すごいっていう、そういうスキルのところに、今から皆さんは大量に投資をしていかないといけない、こういうフェーズにいるわけですね。はい だから、この藤塾とかでもチラシとかホームページのやり方教えてますけれども、あの、絶対に間違えちゃいけないことは何なのかって言ったら、あの、マーケティングの鬼になってくださいね。申し訳ないが。マーケティングの鬼になって、ね、リピートとか回数券売るプロになってくださいよ。で、それできないのであったら、何も起こせないですよ、我々。ただ、あの、解剖学に詳しいおじさん<笑>とか、 きれいというお兄ちゃんですね。で、そこからちゃんと売りが伴ってきて、ね、従業員の数増えてきてとか、ね、月商 ど, どんどんどんどんなってくるから世の中に影響を与えるようになれるんですよね。っていうプロセスなんです、私たち。だから、あと皆さん、最初、生活費ないでしょ家族やらしないといけないでしょ自分を飯食わないといけないじゃないですか。だから、そういう現実抜きにしては、経営は成り立ちませんからね。だから、いろんな気持ち持ってたら、 ちゃんと正しい投資先見つけて、投資して、思いっきり技術磨くっていう期間を持ってください、皆さん。で、それ持ってなかったら、申し訳ないけど、絶対に皆さんが日の出を見ることはできません。気持ちだけあっても無理です。私もだから当時ね、どうやったら患者さん来てくれるかわからなかった、もうポスティングやりまくって、チラシ巻きまくったけど、全然こうなかったんです、私の地域。だからもう 川のね、鴨川 の, 川の川の上から大きい声でね、俺生体院ここでやってるんやでって大きい声で叫ぶと、もう本当に叫んだことあるんですけど、叫んでじゃあ客来るかって来ないですからね、だめなんですよ。で、そこからだから、こう、ホームページを書く技術を勉強して、ね、Google に出向して、PPC 広告、ペーパークリックっていうものを勉強して、出して、出して、やっと、ね、電話が鳴って、ああ、よかった、やっとこれで自分の商売軌道に乗った。 っていうのが、私はそういうふうにやって学んできたんですね。いろんな気持ちやったし、悔しい気持ちいっぱいあったけど、病院クビになったとき。けど、それが実現できたのは技ですよ。スキル持ってて、実際に患者を呼ぶことができたから、一線つないで、なんとか自分の道を作ることができたという、まあ、こんなストーリーを個人的に持ってるわけなんです。ですから、今からね、もう一回話しますけれども、まあ、マインドセットの部分ね、皆さんやりたい気持ちとか、 こういう風に患者さんにして、あげたらよくわかりました。でもそんなことみんな思ってるんですよ。言ったら。ちゃんとした治療患者いっぱい持ってるんですけど、けどなんか何も変わらないでしょ思ってるだけだと。実際変えようとするやついないでしょなんでなのかって言ったら実力がないから。はっきり言って。実力がないし、知識がないから。戦略がないから。っていう、こういう世界なんですよ。で、もう一個悔しいのが、何も戦略がね、何もこう、志がなくて、何もこう、素晴らしいね。 ががない人でああったとしても戦略るるやつに負けるんですよねだからこれまさに今から話する新規収穫の話とかってあの日本が戦争で負けたにちょっと似てって日本って竹槍になってもね練習やーっ て, ってやるんですよねわーってけど結局アメリカで負けたでしょ太平洋戦争で何で負けたのかっつったら日 本, 日本兵って絶対にアメリカ兵よりもマインドセット強かったと思いますよだって魚雷の中入って突っ込んでいくんですよこんな国民いないですよ世界中探しても 絶対だから気持ちの面では、絶対日本兵の方がすごかった。サムライソウル持ってたと思うんですよ。けど結局、アメリカの B29 を開発できなかったんですよ、日本は。技術が追いつかなかったわけなんですよ。ねそういう科学しかいなかったわけなんですよ。っていうような技術の面で、結局、マインドセットがあったとしても、技術の面、戦略の面、そういったものがなかったら、気持ちだけあったとしても、何も起こせないし、もう結果は出ないんですよと。まあそういうふうな ものが実はお商売なんですよということは知っていただいてですね、だから皆さんはあの、まあ、将来的に、ね、塾とか入ってい た, だくいただく方は絶対にマーケティングの鬼になって、チラシのプロになって、集客の鬼になるっていう時期を絶対最初の半年、1年間で得ないといけませんよ。このフェーズ抜きには、まあ、皆さんの夢は絶対に現実にならないんだということを知っておいていただきたいんですね。はい でね、ある数字をこれからちょっと見せていこうかなと思ってるんですけれども、あのこの数字はなんなのかって言ったらですね、画面ちょっと共有していくんですけれども、はい、あの6ヶ月で 43%、12ヶ月で 83% って、こういう数字がうちのね、富士塾の実績なんですよ。これ、なんなのかって言ったら、いわゆる塾に在籍して、売り上げ100万を成功の基準ってしたら、6ヶ月間在籍された方の全体の 43% が100万いきます、売り上げ。 うちの藤塾で。で、これ次。12か月間在籍したら83、83% が、そのグループの 83% が売上100万いくんですね、これ。これ皆さんどうですかこういうもんなんですよ。だから。っていう数字を私たち実は知ってて、だから何が言いたいのかって言ったら、1年間、1年間だけでいいから、気持ちの面と、 お金の面を続けてもらうことができたら、熟成さんに。これ、企業で100万、誰でもいけんじゃねえのか的な感じで、私たちスターフ人は実は思ってるんですね。1年間でいいから、1年間持つ、年出できる広告費、家賃、そしてプラス1年間だけやりきる。まず1年、絶対まずはこの1年はやりきるんだって気持ちがあると、実は 83% ぐらいは、まあ、後になって振り返ってみると、 売り上げ100万っていうものを達成できてるんですって、こういう事実があるわけなんですね。これ事実なんですよ。なので、いいですか、もう一回冒頭で言いましたけど、治療院系、むちゃくちゃ簡単で今から喋べりますけれども、新規集めて死ぬまで通ってもらえばいいんですね。<笑>この2個だけなんです。たった2個なんです。新規をむちゃくちゃ集めて、来たいと全員に死ぬまで通ってもらうという、それをやってもらったらいいだけっていうことなんです。だから新規とリピートだけ。 まずは技術としてめちゃくちゃ練習してもらったら、皆さんのやりたいこととか夢とか叶うし、皆さんさっきね、あの、ひとおっしゃってもらったけど、医療はこうあるべきだとかね、こういう風に患者さんにしてあげたいってこともやっとできるようになるわけですね。っていう話を今からね、させていただこうかなと思っております。はい。じゃ最初にちょっと皆さんにお見せさせてもらいたいものがこれなんですね。 でこれなんですけれども、まあ、企業の統計から見るですね、企業の失敗率っていうのが、これは日経新聞が出してるわけなんですけど、ど、まあこれね、事実なんで言っときますね。1年、日経新聞、下に載ってるでしょ企業生存率っていうのが1年後とか載ってると思うんですけれども、1年後にですね、生存してるのは6割なんですよ。会社って起業したら。でなおかつ、10年後の生存率って 5% なんですね。はい。なんで、起業してね、 10年間持てそうと思ったら 95% 潰れてるんですね、起業して。っていう事実が実はあるわけなんです。で、これ日経新聞が出して、国税庁のデータで日経新聞を調査したってなってますけど、これだからすごい信頼性の高い数字なんですね。なん で, すねで、今ですね、あのやっぱり見てると、鉄骨院とか整体院とか、ボンボン潰れまくってます、コロナで。で、そういうところの特徴って何なのかって言ったら、もう明確に言えて、 広告をかけてないところ、もしくはかけ方がわからないところは、明確につぶれていってます。で、その人たちの口癖は何なのかって言ったら、うちの新集客は口コミとかで来てるからとかね、ね、患者さん人通りがあって来てるからっていうふうに、自分自身でお客さんを集めることをコントロールできない人は、お見事にコロナでつぶれていってるわけなんですね。なぜなら今までは、 人の流れがありましたよね街を開けば人の流れがあって、看板を見て人がね、自分の生態院とか接骨院とか来てくれてたわけです。そして、今までは口コミとかだけで人が来てたって流通もあったけど、コロナがそれを全部消してしまいました。コロナが生まれたということは何なのかって言ったら、自分自身の力で、ね、お客さんをやっぱり奪う、もしくは取るぐらいのスキルを持ってる人がないと、もう全く取れなくなってしまう。 いうそんな状態に明確に分かれてしまったとっいうのがコロナ後の私たち起業家が遭遇しているリアルなんですね。はい、だから、やっぱりこう接骨院とか生態院系とかで、ね、やっていこう、慈悲でやっていこうと思われている方いらっしゃるんですけれども、<笑>これ、載ってますけれども、もう 今, 今 ま, まさにもうコンビニの数より生態院とか接骨院系は多いもう少ない、多いですだからもう。だからさっき今井先生とかしゃべっても、今井先生とかがずっと月賞200万とかなんで出せてるのかって言ったら、もう期集客の仕方自分で分かってるんですよね。 どうやったら新規が自分の地域で取れて、チラシはどうやったらよくて、ホームページはどうやったら自分の地域の場合だとこうだっていうのを明確に自分のもう技術として持っておられる。だから、塾を卒業された後とかでもそうやって継続的に技を持ってるから、集客し続けて売り上 げ, 上, げる上げ続けることができる。で、コロナの中でも立派に日本のアジアだって経営されてますよねで。僕、潰れない。全然大丈夫。なんでかって言ったら、新規集客で広告の書き方知ってるからなんですね。 患者さんが基本的には、だから、ね、見たくないんです、基本的に広告は、けど、見させるにはどうすればいいのかっていうことをど分かってて、わざとして持ってるから、集客できるようになってるというわけなんですね。だから、こういうふうな技術とかを、詳しく言うと、脳科学とか心理学に基づいた集客をするということを知っている方しか、ここから先は残れないような、そんな時代にね、なってしまってるんですよってことを知っておいてください。 だから皆さんね、これから起業とかやっていくときに考え方なんですけど、絶対にね、トレーニングが必要なんですね。うん。トレーニング、分かりますよね。練習する期間が必要なんですよね。集客も。で、これいきなりできません。いきなり天才的にこうコピーライティングができて、広告が運用できるなんて人、一人も絶対にいません。 うちの会社もめちゃめちゃ広告、年間で1億以上広告費使う会社なんですね、うちの会社。まあなんですけど、いきなり広告をかけるような人一人もいません。めちゃくちゃ練習させます。社員とかに。スタッフさんにめちゃくちゃ練習してもらって、でそれで3ヶ月半年、まあだから一覧、まあぐらいかけたらやっとできるようになるよね、新人さんっていうようなもんなんですね。 だから皆さん、ここに来てるからお分かりだと思うんですけど、練習なしに我流であったとしても、絶対にうまくいかないんですよってことを知っておいてください。だから皆さんに必要なことは何なのかって言ったら、あの、競合校並みの、もしくは一流に匹敵する並みのですね、そういうスキルとかを教えてくれる募集団に皆さんが所属しないといけません。はっきりときます。いいですか一流になるべきには、一流になるべきルートが決まってるんですよ。 そもそもですね、皆さん、企業でですね成功しようと思った時の成功率なんてこんなもんなんですよね。さっき言いましたよね、あの 5% しか残れないってことなんですよ。で95、95% 潰れる世界にこれから入ろうとしてるわけなんだから、トップ 5% に絶対入る、このやり方を自分で分かっておかないと、集客して勝ち続けることはできないんですね、この世界、お商売の世界っていうのは。で特に今井先生がおっしゃったように、100万とか200万売るような人なんて、ほんま 5% ですよ。 でこれ 5% を出すのが富士塾なの。5% の人間を教育する場所が富士塾なんですよね。それ以外は知らない。それ以外の人間をあの教育するつもりはないです、富士塾で。富士塾に来たい人は、だから 5% になるための教育とトレーニングをゴリゴリ受ける場所ですと。という形でね、私が、まあ、そもそも仕組みを作ってやってくださせてもらったわけなんです。だからイメージで言うと、甲子園に出るようなね、そんなイメージなんですよね。これトップ 5% ぐらいですよね。 関西で言ったら智学、智弁和歌山とかね、PL 学園とか大阪桐蔭とかって、も甲子園に出るところってこれ決まってませんか皆さん。強豪校決まってるじゃないですか。だからもう、甲子園に出れない強豪校は、もうそういう教育の仕方とかね、もしくはそういう仲間が集まるようになってるんですよ。でなおかつ、そういう気持ちとか目標を持った人間だけが集まる。これだからつまり、皆さんが今まで我流でやっててね、成果が出ないのは何なのかって言ったら、そういうね、 システムのある中に、教育のいわゆる環境がある中に自分自身身を置いたことがないから、だからですね、成果って出ないんですね。だから、この再現性高く、ですね先ほど冒頭で見せました、1年間やったら9割近くの人が成功するためには、システムを私たちは構築したんですね。年齢、性別、職種、国家資格に関係なく、来た人が入れば自動的に盛り上げが上がるような仕組みを作ることに私たちはすごく 集中したんです。だから、イメージで言うと、PL 学園とか大阪桐蔭とかね、あの、早稲田実業でも何でもいいんですけれども、甲子園に出るところ決まってますよね。だからそこにはそういう指導者と仲間と教育方法が、まあ、実はあるんだ。ということを知っておいてください。あと、これも言われてるわけだよね。オリンピックとか朝田真央ちゃん出てますけれども、皆さんこれ、オリンピックに出ようと思ったら、何歳からスケートの練習しないといけないか知ってますか皆さんこれ。大体ね、3歳ぐらいからなんですよ。 3歳ぐらいから卓球のだから福原ら入っちゃんみたいな感じで3歳ぐらいからラケット握ってね親に練習させられてどうするかって言ったらそういう3歳ぐらいからねこうあのやるっていう風な教育を受けてるわけですね彼らね福原愛ちゃんとかこの浅田真央ちゃんとか我流でオリンピック出たと思いますかありえないですよねそういう風な環境に所属してコーチがいて仲間がいてねそういう場所にやってきたわけですだから皆さんいいですかこれ本当にポイント言っておきますけど 一流の環境に所属するんだってことを、まず自分自身が腹くくらないと、絶対に成果出ないですよ。これってだから私の言ってる富士塾言ってるだけじゃなくて、ありとあらゆるね、スポーツでも、ね、あと医者でもそうね、医学部入るのでも、やり方決まってるんですよ。どうやって医学部入れるとか。ちなみに皆さん、医学部入ろうと思ったらどうするか知ってますか医学部に入るためのポイントはですね、中学校受験で失敗しないことなんですよ、実は。 なんでかっていうと、まあ、医大に入れた大学でね、医学部に入ろうと思ったら、ね、医学部の国家資格取れる大学に行かないといけないでしょってうことは、どの高校に入れるかなんですよ。頭のに高校行かんかったら、大学受験失敗するから。でまた高校選びで失敗できないから、医者にしようと思ったら。ってことは、どの中学に入るかが勝負なんですよ。ということです。皆さん、高校になってね、高校2、3年になって、急に、ああ、俺医者になりたいなと思ったら無理なんですよ。なぜなら、 勝負はすでに中学校受験から始まってたからですね。医者に本番になりたかった。っていう風な具合でね、この教育とか、本当に結果を出したいと思った時とかは、こういう風な準備をしないといけないってこと、そして環境に所属をしないと、絶対にうまくいかないんですよってことを知っておいてください。そして皆さんが投資すべきものは何なのかって言ったら、このね、指導者とか環境に金払うんですよ、皆さん。いいですかノウハウとかスキルに金払っちゃダメですよ。何かって言ったら、 皆さん今 YouTube とか Google とかググってくださいよ。いっぱいチラシとかあるじゃないですか。ね。ロインで経営するうまくいくコンサルタントのなんちゃらとか、コンテンツなんて山ほど出てるじゃないですか。でもなんで皆さん月賞100万とか言ってないんですかねここのこと。今聞いてないですけど。なんで成果出ないんですかねそしてなんで皆さんその YouTube のコンテンツ言ってる通り行動しないんですかね答えは簡単ですよ。そのコミュニティに皆さんが所属してないからですよ。やらなくても許されますよね。けど皆さんこれ、 甲子園入ってみて、甲子園の強豪校入ってみて、あの、朝起きんかったら、しばかれるんです、先輩にね。監督に気付けられまくるしい、お前はスクワットどうのこうのやっとけーとかやれるから、やらざるを得ない場所に自分で決断して身を置いてるわけなんですね、高校生ですら。だから、やるんですよ、人間って。大体皆さん、独立開業とか別にしなくていいじゃないですか、根本的には。だってそういうね、しなかったら死ぬわけじゃないでしょ。 したら自分の何かが叶えられるかっていう、そういう上位概念になるわけだから、ベースはしなくていいわけないんですよ。だからやらないんですよ、人間って。って人間って、だから本能的な楽なことを選びたいから、寝たいんですよ。寝たいし、楽な道を選ぶっていうのが基本的なことなので、もう、チラシの湧き方の動画を見ただけでね、もう絶対にやるんだっていう人は、私は一人もリ学クローション見たことないです。身を見ながやる程度で、毎月100万とか出続けるってわけねえから。 だから皆さんが一番最初にもっと知っておいていただきたいことは、ノウハウだけ持ってたとしても、成果は出ないってことなんですね。いいですか環境に絶対に所属するっていうことを決断しないと、絶対に成果出ないってことなんですよ。だから、絶対にあの、はっきり言っておきますね。塾入らん人が我流であっても、成果 100% 出ないですよ。多分今日いい話聞いたな、で終わるだけ。で、そしてその3日間は、人間の 脳, 脳のね、脳科学な話で3日間持たないんですよ。人間の、あれって。 だから3日間持たずに、えー、話聞いたなーって言って、来月がどうなってるかって言ったら、全くいくつも通りの日常の中で、また皆さんがも ん, もんもんとしだすっていうのがまた戻ってくるだけなんですね。だから私はここの場所で話させてもらって、冒頭でもいろいろ話をさせてもらったけど、決断するのを後押ししたいんですね。皆さんが変わりたいと思ってるところやっぱり決断をしないと人生って変わらない。そして、決断したらどうですかって言ってもらえることは、大人になるとほとんどなくなります。なぜなら大人だから皆さん。 自分で決断できるものだと思われてるから、社会的に。けど大人って実は全然決断できないんですね。そして皆さん、叱られたことありますかなんでチラシ巻いてこうへんねん、お前はって言われまったことありますかなんでリピートトーク練習してきたやつを、うん、私たちに提出してこうへんねんって怒られますか皆さん、今の病院とか環境で。怒られないですよね。ケツ、蹴ってくれる人いないですよね。だから成果出ない。やらない。っていう、これがだから、 企業とかの成功のめちゃくちゃ大事なロジックってことを知っておいてください。だから皆さん、あの、めちゃめちゃ簡単で、本当に成果出したかったらどうするのかって言ったら、もうそういう風な環境に自分をまず置いて、で、周りどうなのかって言ったら、みんながめちゃくちゃチラシ巻きまくってるんですね。事来ると。だから自分もチラシ 巻, か巻くしかないんですよね。で、それで、その、いわゆる先生とか、だから今井先生とか、まあ、いろんなコーチがいっぱいいて、 どうやって売り上げ上がるすぐ質問し返してくれる。自分自身も実践してるのに、すぐ聞ける環境に自分に置くということで。で、そしてそれを半年とか1年かかる継続すると、さっき言った数字ぐらい100万は実は出ちゃってるんですよということなんですね。これがだから、皆さんがこれからほんまに企業で成功したかったら、決意しないといけない。実は自分自身が今日がそういうふうなきっかけになるかどうかということですね。ということが、まあ、実際リアルであるんですよということを知っておいてください。 はい、なので、これね、一番最初にマインドセットの話になんで、私がしたのかってことなんですけれども、いいですか、一番大事な根っこの部分になるのって、マインドセットなんですよ。物事の考え方をマインドセットっていうんですけれども、スキルとかノウハウだけ手に入れても結果って出ないんですよ。正しいマインドセット、企業ってこういうこと、売り上げを立てるってこういうことっていうベースのマインドセットが、まずバチンって決まった人が、チラシを手に入れるから集客できるんですよ。 もう一回いきますよ。ベースの一番土台のマインドセットが一番大事。マインドセットっていうのは物事 の, の, の考え方なんですよ。集客ってこういうこと、企業ってこういうことっていうのをバチンってハマった人間がチラシを手に入れるから集客できるんですよ。で、このね、マインドセット決まってへんね、人間にノウハウの部分だけ渡したとしても何が起こるかってっらやらないんですよ。なんか絵のもらったなってっ宝の持ち腐れ。お前、そのチラシほんまに。 2万枚折り込みしたら、それで20件新規になるかもしれないのになんでならへんのっていうね。だから私とか今先生からするとわけ分からん状態が起こるんですね、熟成で。<笑>なんでやらへんのとかてそれなんなのかって、マインドセット間違えてるからです分かってないからですね。っていうので、実は成果って出ないっていうのが企業の世解なんですね。はい。だからなんでこのリピートとか新規中継の話なんで早くやらないんですかって言われるんですけれども、いやいや、マインドセット間違えてたら、そのもそも話しても意味がないからなんですよ、私たちからすると。マインドセット分かってて決まってる人間に話すと、 成果が出てくれるし、私たちはやっぱりそういう風な集客とかね、人生請負人みたいなポジションでやったコンサルやってるわけなんで、やっぱ成果出してほしいし、人生変わってほしいんですよね。だから、一番大事なところはこういうところの部分なんですよってことを、まあ、一番最初、冒頭で、ね、知っていただければなっていうふうに思っておりました。はい。なんでね、まあ、新規集客の話していくときなんですけども、このスライドめっちゃ大事ですよ。マインドセットの部分決まらないと全然成果出ないってことをまず最初に知っていただければなと思っておりました。はい。 そしたらここまで話をしてですね、えっと、ここからは Q&A、またブレイクアウトルームで、ここのまでのセッションで参考になったことを、ちょっと自分でアウトプットしてもらいたいんですね。なのでグループもう一回分けますから、グループ分かれて自分が参考になったことっていうものを、えー、アウトプットしてみてください。そしたら今井先生、時間なんですけど、だいたいまた10分くらい時間取って、ブレイクテーブルを開けるので、ちょっと皆さん、ここまでで参考になったこと勉強になったことを一人一人ね、ちょっと喋ってもらうっていう形でやっていこうかなと思いますね。えー、ルームを開けますので、よろしくお願いします。